いわゆるイクラカプセルなんですけどこれ混ぜちゃうとあの色がこう混じっちゃって水ではなくてですねあのオイルを使うと持ちがいいのでまあと単色でね一色でこれはあのイクラっぽく赤くしたんですけどもこれのちょっと大きめなやつですね作ってみようかなと思います。カルシウムイオンを含む水溶液なんですけど こうやって丸型のねスプーンを使って少しすくって非常にアナログなんですけど、えー、とアルギン酸の水溶液ですねこれを注入していきます周りからこう進出してくるみたいなねような状態であのこうやって揺り動かすと